なのに帰りたいなんて相馬くんたちの家から出たことをこんなに寂しいと思うなんて痛かった相馬くんとキョウんとシばレさんがいる家に痛かったですそうだね<笑>帰っておいでよ くんどうしてあそこにてめえが自分で住所を置いてったんだろうが分っかりずれえ住所をなおかげでクス雪なんざと一緒に探し歩く羽目になっちまったじゃねえか何でお前がいなくなった途端イライラしなきゃならねえんだよ理由がわからんからさらにイラつく大体なお前も出て行きたくなかったら初めからそう言えなぜそれを聞こえてんだよ思いっきり、うん わがまま言ってもいいんじゃねえの毎日毎日言われると頭くるけどなでもお前の場合たまには弱音吐いたってわがまま言ったっていいんだよめげたっていいんだよでもいいんだよたまにはめげたって。 なんだどうしたなぜに泣く帰り帰りみんなのいるおうちに帰りたい帰りたいです<笑>さっさと帰るぞ<笑> 帰ろうはあじゃあ次はおにぎり<笑><笑>